あいちゃん、はい、さっきのホールはどうですかなんかつきますかさっきのホールはですね、な何も引きませんね何もつかない何もつかなかったですじゃあ、はい、引き出しを一つ開けちゃいましょう開けましょう開けましょう<笑>ちょっと開けましょう本日のウェア紹介です本日のウェア紹介パンツから、パンツからパンツ、パ、はい リ, ね、リゲーズですねパリゲーズ、はいッつも ーリーききとっってても動きややすすすすすすいですなるほどいでで、ででででななるここるなるほほどどバーーーーーザががマスススステティィアアアアアイインンのつねねね一番気シューズははトトトョウルラリーアスリートですか。<笑>はい<笑> <笑>じゃあ一周一応来てもらってくるこんな感じですはーいありがとうございましたありがとうございます<笑><笑>じゃあいきますかうん ワンペナじゃないですかこれ黄色いですもん黄色しはいズーム、はい、あそうそうです黄色、はい、黒なんでワンペナ、はい、ワンペナゲットですゲットかわいいちょっとなんか全身がなさそうなんで、ね、からちょっと三ダ目になっちゃいますけどね。<笑>やばい。 やばい、うん。いや、でも、やっぱ結構むずいですよ。これラフなんで。しょうがないです。ね うんああよかった。<笑> 本当にプレーリース、はい。嬉しくない、ね。嬉しくない、ね。嬉しくない。メンタルが下がっていくだけだよね。なんかさ、パワーワンとかやってそうな気もするんですけどね、ちょっと覚えてないんであれです。あでもやって、パワーがあればやってますよね。どっかの。あ、そうです。そうですよね。じパワーワン つ, つけられるんじゃないですか。つけられるのか。はい、金に当たってないですか。金に当たってな。い。そう、うまく抜けちゃってるんですよね。そく抜けてんだよね。ラストボールって微妙っすよねー。最近。あのー。 そうう OB とかかワンペアになっちゃうからねそうっもうないよね。 はいナイスコーです。うんはいナイス ありがとうございます。ももうう最最後後ででででですすすすすっきっっっははダメだったんんんんかかかかか何何なないですかあーボギーいああととマスス残残ててるんですかあとるそんな残ってるベストししましょうかをくしましょう、はい 袋スそはいこれで す,、はい、これいますか。 はい。ああありりがががととととうございいいいいいいいいいまますすすすちょっとあれでででねねギフトラップよミミススししててもいいやみたなののにつながるそしかもるここんんいい皆さ うん、い い, よ<笑><笑>いい値だったた、ね、たな、ででかかっっすかシバ取らればいいなるほどこれで壊るわーって思ったすごいいい綺麗なな難度だったから罪悪感しかないですよね。<笑> で、OK、です。す<笑>。出せば、OK、です<笑><おー><笑><笑>いいですね。 はい。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありちゃんお疲れ様ですお様で。お疲れ様でした。お疲れ様です。ミッションゲーム結果は何マスでしたでしょうか。五マスです。ああ、はいはい。しょうがないですね。そうですね。両方取りに行くとダメですね。<笑> <笑>はい、まあ、でも、はい、あの、すごい、こう、ちょっとスループレーだったりとか、はいろいろ頑張っていただいたんで、はい。あの、僕の給料にするわけないじゃないですか。<笑>こちらを。フフ<笑><笑>はい、あのいい、もちろんですよ。あの、ね、これ見ていただいて、皆さんいいねしてくれると思いますんで。そうですね。はい、はい、たくさんのいいねをお願いします。<笑><笑> 優しい<笑>いえい え, いえまあほんとにあの今回あの3手、まあ、がいつも見てくださってる方と回っていろいろお話ができて、はい、すごい面白かったし、はい、ありがとうございます、はい、本当はね2人とか3人とかで前遣そ う, そうちょっと1人どうしてもそ、うんうん、これなくなっちゃって次回はあの、はい、ちょっとワイワイできたらいいなって思ってますんではい、はいはい、って感じで、えーっとはいまあ、今回の動画は終わりたいと思います、はいはい、ありがとうございましたあ